工場です<笑>、はいえせ、ー、一部はですね「鮭サンバ」と「ぶっちゃけデイズという曲をお送りしたんですけども次は栃木の総取り曲「栃子の食材」という曲を演舞したいと思います栃木の有名なもの美味しいものがたくさん詰まった曲ですそれではご覧ください栃子の食材ですかまいっ 「がけじゃない」 h e y もきもきおどれざる I'm、yeah. sorry.、Yeah. はい、開けてください。開けてください。<笑>